青学大、塩出翔太が、1時間2分55秒。箱根駅伝、9区当日変更から、力走ハイテクハーフ、第23回ハイテクハーフマラソンが、1月8日、新荒川大橋野球場発着のコースで行われ、陸連登録者の部ハーフ男子は、前回3位の、ダニエル・ムイバキ・トニー、トラック東京が、1時間2分48秒で優勝した。日本人トップの2位には、青学大1年の、塩出翔太が、1時間2分55秒で入った。 塩では、広島セラ校の首相を務め、昨年青学大に進学。u 2 2日本選手権5000メートル8位で、これまでのハーフマラソンのベストは、昨年11月の、世田谷246ハーフで出した、1時間4分14秒だった。今年の箱根駅伝では、区間エントリーで、9区に入っていたが、当日変更で、岸本大輝、4年と変わっている、1時間2分59秒の3位に、町田康成、駿河大大。 下田祐太、GMO インターネットグループ、小原京、青学第3と続いた、ガツ陸編集部、平坦でタイムが出ると言われているコース。コンディションもあるので、一概に言えないけど、昨年は7人も2分台で走っている。やっぱり、昨年と比べると、箱根を走れる選手自体が少なかったのではないかと思う。タラレバの話は、駒沢大学の選手に、失礼。 私は青学がどんな組み方をしても、駒台には勝てなかった気がするそれほど、今年の駒台は強かったやはり、大学二冠を制してきたチームだけはある。青学の監督も、物言うが、引退する駒台の監督に失礼だ。悔しいなら、来年勝てばよい。日本の一流選手から、タラレバを聞いたことがない。つぶらや孝吉も、君原健二も、宇佐見世子総兄弟中山。それに、沢木啓介。いつも強いものが勝つ。ザトペックアベベクレートンチェルピンスキー。 タラレバなら、モスクワをボイコットしなかったら、セコはマラソン優勝していた、私の心のタラレバです。塩出選手は、セラ高校1年生で、5000メートルで13分57秒で走った、総力のある選手です。明治に進学し、箱根を区間4にで走った、森下高校駅伝1区、28分49秒と、大記録にあと1秒及ばなかったと、セラの総壁でした。大学1年から、箱根走らせてみたかったですね。 監督の人選ミスが明らかになりましたね。原監督は話題をずらして責任逃れせずに真摯に反省して指導に専念するのが選手のためだと思います。他の大学より力のある選手を集めているのだから責任は重いはず。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。